花男の栄光を汚れる花の血晴れすぎ、咲き花ひらの潮の無名ぶりに大コケ注意報。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。コミックが累計6100万部を突破した、神代陽子氏の大ヒット漫画、花より男子、集英者、の新章となる。 花のチャレから花男 NEXT SEASON から、どう今春、TBSK で待望のドラマ化が決まったが、早くも暗雲が立ち込めているようだ。花より、男子は2005年僕やつくし役井の上真央と同苗実かさやく松本、淳、嵐のコンビで TBSK にて連ドラ化され、平均19、8% ビデオリサーチ調べ。 関東地区以下同の大ヒットを飛ばした。07年放送の花より男子にリターンズはシーズン1を上回る21。6% を記録し、08年6月には花より男子 F として映画化され、興行収入77億5000万円を上げるヒットとなった伝説の作品だ。そして今回続編花の千晴れが同じ TBS 系の 比重枠で4月期にドラマ化されることになった。花男の世界から10年の月日が経ちすっかり落ちぶれてしまった金持ち名門コーヒでノリ学園を舞台に人には言えない秘密を抱えた新世代のキャラクターたちが自分らしく生きることを模索していく痛快青春ラブストーリーだ。 同作が、4月期ドラマの目玉となることは間違いないが、メインキャストのあまりのネームバリュー不足に、原作ファン、ドラマのファンから落胆の声が上がっているようだ。主人公である父の会社が倒産した元霊嬢江戸川尾と役は、新進気鋭の若手女優杉咲花が務める。三章は、16年前期の NHK 連続ドラマ小説、とと姉ちゃん、で、ヒロイン小橋つね 高畑光臨のぞみの妹び子役を演じ、その顔が世に知れ渡るようになった。また同年10月公開の映画、湯を沸かすほどの熱い愛に出演し、第40回日本アカデミー賞、最優秀女演女優賞、新人俳優賞を受賞するなど、演技派として評価を高めているが、プライム大での連ドラ主演には時期尚早の声も聞かれる。 夫の相手役となるカグラギハレイは、カグラギグループの御蔵師で、同名字に憧れて同校に入学。秀典ノ学園のかつての輝きを取り戻すべく、c ゴというチームを結成し、リーダーを務める。この大役に抜擢されたのは、関西ジャニーズ JR。出身で、今春にキング・アンドスとして CD デビューが決まっている平野市洋。 そして、夫の巨婚で、秀で学園を猛追するライバル校等の園学院の生徒会長を務め、一都業界を牽引する経営者の御像師天馬役には、中川大使が起用された。公役としてデビューした中川は、16年の NHK 大河ドラマ、真田丸に出演するなど、上り調子だが、まだ知名度が低いのは否めないところだ。 学園ドラマですから若手がメインになるのは当然ですがこの3人が主要キャストで大丈夫なのかと疑問符がつきます。3章はそこそこ知名度があるでしょうが、プライム隊での主演はまだ早い。また平野はジャニーズ事務所期待の申請で、今年は2本の主演映画の公開が控えているものの、連ドラは深夜ドラマにしか出たことがなく、プライム隊での出演は初。 正直ジャニオタ以外には誰だかよくわからないタレントにすぎません。中川も女性ファンは獲得しているものの一般的な知名度は低いでしょう。このメインキャストでは視聴率が不安ですよ。爆死なんてことになれば花男の栄光を汚してしまいかねません。ファンを失望させるようなことにならなければいいのですが、テレビ史関係者、TBS は 時として、プライム隊で若手中心のドラマを実験的に放送することがある。いい例が、15年7月期の、表参道高校合唱部。で、当時ほぼ無名だった吉根京子が主演を、務めその他も実世代のキャストを揃えた。その結果、平均視聴率は 5.9% と大爆死を喫したのだ。その点、花の千晴れ、は原作人気もあり、花男。